ははいこんにち畳み込み病が治らないなかなか治らないんで<笑>今日やったのはこれですかねこれを一つはいそうですねもう一本ぐらいやらないとどうもこう震えが止まらないんで止まらないん、ねえー、禁断症状 で, いい で, 症状で<笑>、えー、もう一つやっていこうというふうに思っててずっとね心拍をずっとやってたんですけど五葉松でのもやっちゃおうということで先日立春防災オイツで購入してきた五葉松ですね。まあ発症がね非常に い, いんで あの小さく作るには向いてるかなとう、ね、いうことでちょっとやっていきたいなというふうに思ってますね。るえーえー、あっちこっち割れるかなと思ったんですけど箸が短いんでビシッと締まってそれぞれこうなんか棚っぽくね作っていったんでこれでまあ多少いけそうかなという感覚をつかめたんで、うんうん、ちょっともう一本ね動画で紹介したいなということでやってみたいと思います。はい この間延びした枝がねささみ込まれてもう様着になるそうです ね, 今, ですね今がどれくらいですかね十六？十六ぐらいですかね、うん、同じようなまあ高いやつはね当然22ぐらいですかねあとでささ、ね、み込んでいくということですね五センチ。はい五センチですねさっきのやつ何センチですか七かな七。 これで7かちっちゃく見えますけど ね, ねこれ以上ないってぐらいちっちゃいですけど、ね。と、うん、いうか御用でこういうのなかなかないんでね、うんまあ、こんなようなやつができたらいいかなというふうに思います。で9、ねねうん、さん前言ったんですけどやっぱり針金2本の方が、うん、あの曲げやすいってそうです、ね、単に強いだけじゃなくてやっぱりその位置が多少ずれても折れないっていうことで、うん、幅広の方がいいんじゃないかっていうのはい、確かに理屈としてあるかなっていう気がしますね。じゃあ早速 ど れ, やりますどれやりますかねちょっとねちょっとやりづらいのがね実はこれかなと思ってあこれじゃない螺旋のあこれこれこれこれがこう螺旋になっちゃってるんですね、はい、一番やっぱりやってて気をつけなきゃいけないのが同じような格好を繰り返すとやっぱりよく見えないんでこっち行ったらこう例えば逆回りするとか縦の曲げと横の曲げを合わせるとかいうことでこれをあえてちょっと崩しながらですねちょっとやっていこうかなと。 いうふうに思いますで剪定なんですけどうんと最初からちょっと決めないでですね明らかにいらないものうん例えばここで言うとこういうねやっぱり枝が分かれてるやつ、はい、3つぐらいありますよね芽が、はい、こういうの大事にしたいんですねでこれも2つあるしこれもいくつもあってちょっとここが近い中ではいらないかなっていうんで、うん、まあ明らかにっていうと普通だと逆にこれ短いんでね ちょっと行きたいというのもあるんですけど、ね、まあ畳みこ畳み込み流で言うとちょっといらないかなと。畳み込み流。畳み込み流で。おおみやさん流にしますか。切りますね。は<笑>ははいはい、はい<笑>ここはね、ちょっと困るんで四分ですね。一番いい枝はやっぱりこれですよね。短い距離で。分 か, 分か れ, てれてますよね、うんえー。ただ芯としてはここに枝がたくさんあるんで、これは一個ちょっと取っちゃいますけど。はい この、ね、ここ辺はね三本この辺集まった方が頭としては結構できそうかなっていう感じがあるんでということで取っといてまあここも3本ありますけどとりあえず取っといてと針金を全部かけてですね最後にいらない枝を抜くと、うんまあ、できれば3本ぐらいに1本抜いて3本ぐらいできればいいかなって気がしますけどとりあえずは取っときます全部、はいはい、じゃあ太い針金をかけていきましょう2 5ミリですね そろそろ畳み込みばっかじゃないかじゃないかっていうコメント来そうでし、ね、そ, そうですよねさすがにこま な, ないんだよ<笑><笑>もう本当は今日ねキさんの動画も撮らずに自分のねあと二十パチだからそうなんですよ十パチ十パチぐらいあるんで心拍とご用でうんそれをなんとか二月中に下らしたかったんですけどこ、うん、っち周りかまあやっぱり右回転で右回転しながらこういうところを注意してえ、ね、ちょっとやるようにしますね、はい、イメージはねとりあえず第一のイメージ今思ってるイメージ 一つしかなくて、はい、このここを地面につけたいなまずそこしかないです今、うん、ここよりは少し前に出た位置でこうこの辺に入ってくればこれですかね、はい、入ってくればいいんでまあ右回転でいいかなできるだけこれ深く入れた方がいいですね、うん、畳み込みチャンネル畳み込みチャンネル今ですよやるのはねそうはいこれが必要ですラジオペンチラジオペンチレディオペンチはいこう <笑>と思で は, ないと思はい。でギュッとですね隙間がないように。はい。はい、これは一つ重要ですね。えー、あの紙一枚っていうのはいらなくて、うん、やっぱり曲げたときにどうしても隙間ができる。そうすると割れるんで。コメントでなんか紙一枚でしょうってあ。ありました？あったんですけど。まあ、この方法は違うっていう、ね。あ、そうですね。そうですね、はい。あ、そうそうそう。そういうコメントがあったんだったら余計ですね。うん、もう引っ張ってますこれギュッと。 でできるだけこういう近くを持った方が力が入る。はい、針金が抜けるときはこういうところ持つんだけど、レジオップベンチの場合はこういうところ近いところ持っていくと。この枝の下の方に入ってくるように。下の方がいい。はい、下の方がいいですね。ちょっとピッチが短くなっても今そうしましたあ。あとはこういう曲げるところですね。曲え、それが一番大事ですね。葉クよりも葉っぱが少ない分、うん、見やすいですね。あ、なるほどね。うん、そうですよね。 先輩もよく分かっなかった。わけわかんないですもんね。撮ってて本当に何も何が映ってたか分かっなかった<笑>そ。もう完成の小葉松見たら、どうえー、って、うん、りますよ、ね、言ってもらえると、あのサイズの模様着の小葉松。ないで す,、ね、ですもんね。ないですもんね。もうちょっと太いのかな、そけそうなんですよね。これをこの、間延びした、きれい作る。た、えー、み込みましたけど、あんな綺麗に見えなかった。腕が全然違ういやいや。注文来たらどうしよう、後がって違うから<笑>。<笑> だからの注意点は何か、はい、いやまあ特にないですけどねやっぱり葉っぱできるだけ触らない方がいいってことですね傷、はいはい、んじゃうからですね確かにこれかきやすいですよねこっちの方が、はい、あの心拍よりただあと、うん、シャリができてるってことか、うん、ああそうですね曲がね そ, そ, それはダメですね、うん、これね4本あって、はい、本当はピッチからいくとねここに入ってくるんですよここに。<笑>なんだけどそうするとこの3本をかけるのがかきづらいんで。 ここあわざとあえて真ん中に入れます。そうすると、うん、もう少し書きやすくなると思うんで。ピ一丁目強くなるんですけど、ここは、はい、間、は、に、い、入れて。はいはい はい、とりあえずじゃあもう1本かけますね、はい、かけすぎちゃうと今度針金同士がぶつかっちゃう場合があるんですよね前なんかあのアルミの板で将来できたらいいななんて言ったんですけど、はいはい、アルミとアルミが、まあ、1本でかければ一番ベストなんですけど幹を畳んだ時に針金同士がぶつかっちゃうります、ね、そうすると針金2本分の隙間が空いちゃうわけですよね、うん、だからやっぱり極力少ない方がいい針金があるところと針金がないところがこういうふうに入ってくると一番あのくっつくっていうことですよね そこまで考えてるんですか、そこはちょっと考えましたね。ずっ考えながら仕事してます。<笑>ただ、あ、そうか、シンとちょっと違うのは、心拍は割れてもそこがそ ね,、えー、ね、あのシャリになると、で、まあご用でシャリあってもいいんですけど、無理にっていうかね、あのシャリはつけなくてもいいので、えー、そういう意味では極力割れないように注意しないといけないっいうところはご用まならではのは、ね、割れそうになったら止めるみたいな。そうですね。この時期ね、でもまだ結構柔らかい。 曲がりますからぜひチャレンジしてみてここはちょっと開いちゃいますけどちょっとここき厳しいんでちょっと開いちゃいますけど隙 間, 隙間です ね, ねそしてまたくっつくっ、うん、ね私彼女と1年間別れてまたくっついたことを思い出しましたけど<笑>どうでもいいよ<笑> 1年 後, <笑> 1年後気持ちがあったらここで落ち合おうって言ってねあったんであ 山, 山下公園であああいました 雨の日でねロマンチックだなロマンチック<笑>ここも一回離れちゃいますねここは入らないんで<笑>戻るす<笑><笑>分かれるとすぐ戻 る, 戻る<笑>あえっ、ー、と芯にはかけ終わりましたはい、はい、で今度は枝ですね小枝小枝もかけやすいですね小枝そうですねどう 小枝だけ畳んでこう、えー、形っぽくそれなりに見せるとかあそうそうそうそんな感じですよねでちょっと値上がりだから圏外にしちゃうとか、はいはいはい、っていうのが一般的な五葉松のういう感じのやつを作り方じゃない で, すかなです、ね、はいはいこれをあえて模様着にしちゃうのが五葉木ですよねおか宮み屋さんは五葉松はなかったですね、えー、なかったですね まあやられてるんだと思いますよね。そね。カの環境かなと推測を結構湿度が高いカナだったんでカナ、ねはい、って勝手に予測してます。うん、また心拍不好きだって言われてましたからね。あじゃたそれかもしれない。するかもしれないですけどね。<笑>すみませんはい。えー、そういう意味では御用祭の畳み込みは貴重映像になるかもしれないですね。かもしれない。ね。あんまり見ないですもんね。ないですもんね。畳み込みってだからそれもこの時期だからできるんでもしかしたら。 盆栽界に、うん、新たな風が。風が。ねえ、あれもんだ畳み込みは流れるんじゃないですか。ねえ、なるかもしれないですね、うん。もう本当に初心者がプロにと戦える。らプロやんないから、うん。そうですね、そうそうそう。だからプロの人は初心者から買うしかないんですよ。そうなんですよね。こういうの扱い、ね。そ う, そ う, そうだ多分ね、かんちゃんもこれできないんですよね。うん、プロだから、こんなお遊びみたいな、うん。やりたくてしょうがない。あ、いた。いた。いた。いた。<笑><笑> 六本木の人っていう名前今本当にカンちゃんいるって知らなかった私の背後を取るとはなかなかるいつでも殺せるいつでも殺せた、ね、気配を感じなかった、えー、とちょっとしつかいしつかいといかえあの一応訂正というか訂正遊びっていうのは、えー、そのそうそうそう、はい、そうそうそうそうそういう意味ですね そういう作業料と多分売上だからなかなかこれを作ろうっていうとじゃあそのね日当分値段上げられるかっていうともともとが安いもんだからそうそうそう高いねしかも23年かかりますしねかかりますよね。 やこれいいよね。これこれねこれいい 六六本本木木のの人人言ってるんですか。六本木の人六本木かえどういうことですか六 本, 木六本木の人はだってあリッツカールトンの人だから。あとテレビの人ですからもうそうですね、えー、有名人有名人月に一回しか動画出てくんない出てくんないです今日もキャンセルでねそうそうもキャンセルで9期渡してくれるそうです<笑>うかまたたため込みになっちゃって<笑>またたたみ込んでるで視聴者からまたまた昼間から。また昼間たたみ込んでやらまたたたみ込んねよってもういいよってなってるんだからきっとね やりたくてしょうがないんですけど私は。 それで、ね、えー、と、はい、アルミ線はねちょっと長めに切ってます、うん、葉っぱの先端、はい、向き逆になるかもしれないし角度も変わるかもしれないんで面を上げるためじゃなくて、うん、そうそう面を起こしするためにを起こし、えー、その時にこの位置がぐるっと変わるかもしれないんでなるほど、えー、そうすると、えー、また先端だけかけ直してそうなんです、ね、ここ下から回して上に上げるい、はい、だから溝度手間ですけど一回ちょっと長めに切ってだからこういうのも少し長めにこう切っといてはい、はい、でもう一回最後切るという位置決まったらですね、はい ことこういうちっちゃいやつは気をつけないと針金、うんはい、かけた時にねぎゅっと。 取れちゃう時あるんで注意してください。よし、じゃあーーとりあえず完了で、完了はい、完了でさあじゃあいよいよ畳み込みを開始したいと。い ま, すまずはこれをここにつけるっていうところですね、はい。これをここにつけるっていう作業ですね。とこうねじりながら押さえ込んで、まあここだけ気をつけてですね、はい。ここちょっとシャリ入ってるんでね、こ こ, こねもうなんかねちょっと気をつけないといけないですね。でここまでいったらこの辺でぎゅっと。 ぎゅーっと大丈夫ですねはいフ、はい、ライヤーですねでこれやっぱり戻っちゃうんで、はい、ここは針金で、はいえー、縛ります広間さんのフライヤーごあのバネついてるじゃないですかああそうですね僕の家のやつより全然やりやすいんですああそうですか確かにねついてる方がいいかもい多分値、ね、段そんな変わんないんでそう思います、うん、買う人はバネつきをバネつきをね戻るんですねやっ まあ上でも良かったんですけど下の方が目立ちづらいかなと思って下で固定しました、はい、で挟みながらキュッと挟んで引っ張ってねじると結構やりにくいですよねそうですねでも左手でね左手じゃない人でもこれぐらいならできると思うんでもうここで針がねここはもうぶつかっちゃってるんで幹が、はい、もうい 限, 限界ですねはい、はい、で<笑>今度はこれをもう少しここにつけたいかなっていう 感じがしますここが口開いちゃってるんでこいつをここにくっつけたいなという感じです、はいはい、そうですね1回この上のかくっつけてこの上に乗っかってもいいかなって感じですねはい、はい、ということでここを寄せていきます、はい、はい。これもプライヤーでまあ、極力このアルミ線のところですね、はい、こっちのアルミ線とこのアルミ線とこれこれは多分簡単に行くと思いますギュー見ましたかね今、はい え見えたた見見てないあ、曲が っ, たところったのを見えまし た, 見えましたこれはこの上に乗っかってこうこれここら辺ですねこ、はい、こら辺がこの上にこう乗っかっていきたいかなっても う, もうその場その場の思いつきですここら辺は、はい、特に無理はしてないと思うんで幹をよくどうすればかっこよくなるかなってい う,、はいうね、気持ちですよねそ う, そ, うすそうですねで枝のことはまだ考えない考えないですねとりあえず であるところの枝を使っていらない枝は抜くみたいな感じですね、はい、とりあえずもう幹しか考えてないですね、うんうん、これもちょっと離れちゃうと嫌なんでくっつけましょうこ れ, これが嫌なんですねこの空きがうここをたたみ込みたいんでどこまでも厳し く, こ, 厳しく、はい、ここら辺を 下, 下に下げたいわけですね、はい、これをできればこっちの方にこう置きたいぐらいなんですけどね と下げる、とこまで、やっちゃおうかな。これ潰れますよね。ね, ね、そっちの方怖いですよね。うん、多分割れてないですから、大丈夫ですね。今、これぐらいまで。 これはこう前の方に来て、やっぱり後ろへ行くような感じでこういって、こういうイメージですかね、うんうん、はい、ということはこここを畳みますねはい、一直集中というか、ねうん、そうですね畳むの連続ですね畳むの連続技、いきますねキュー畳まれてますね畳まれてますね<笑><笑>はい、これでくっついた ここで、はいはい、あの針金と針金ぶつかったっていう意味ですね、はい。はい、これ割れてないですね。はい、はい、大丈夫です。ここ を, こを く, っくっつけたい。全部くっつけるんですね。全部ですね。これが末期症状ですか。末期症状。た<笑><笑>まないと、気が済まない。いよいよ先ほど言ってた、ここのくるんくるんが、同じになると面白くないんで。うん、そうすると、どうしようかなっていうのは、これ最後またでも上に持ってきたいんですよね。えっ、ー、と、これを、ここにくっつけて。 逆回転した方が面白いかなって気がするんで。はい、はい、ちょっとやってみましょうこ。これをくっつける。くっついた。うん、から逆回転は結構難しい、うん。この辺の針金の後ろにかかってるところ。ここを背中にして曲げていく。っていうのは。ここの、ここの長さと。同じ長さで返したくないんですよね。ちょっと長くなるんですけど。 ちょっとこの辺まで来て、この辺で返してるといいかなって感じがしてます。ははい。要はこのピッチを変えるとですね、はい、ここの長さとここの長さと、この辺を曲げられるといいかなと思うので、そこはもう本当感性ですね、その人の。後ろへ行ってから、こう巻き込んでいきたいですね。後ろへ。 後ろへ行ってそこから回り込んでくるやれって言ってもあれですよねそこら辺のねどうやろうかとかっていう少し教えにくいとこですかうん決まりがないですからねうん自分ならこうしたらいいんじゃないかと思って今頭一番やってますけどそしたらああ 見えましたもう枝を ど, どんな形になるかあもう完成形が見 え, が見えたあともう一回ここをこれに返して脳内ではなんとなくイメージがうーできているとできている と, ちょっと下から畳み込んでいきますね一回はいこれ、はい、もうあまりにも長いんで、えー、と内側に折ってそれぐらいいっても全然大丈夫ですね、はい、で一回外側に折また戻して 畳んで短くする。そうですね。裏枝に見せる。そうですね。はい。今 こ, こ割れてないですね。こ, こ, っはい、こっちも。この辺は裏枝が二つあるんで、これも畳み込んで、短く。だからマウイしてるんでみんなこういうことはやらないとダメですね。ここを今ちょっと緩みましたけど。 そうですねこれも適当にこれではい、畳むんですねこれが今今度下いった枝ですねここはい、はい、こういうのは切っちゃうこういうのはできるだけ幹に近づけた方がいいですねこういうちっちゃいやつは余計に寄せるそうすると全体にこう裏ができてると思うんですねこういうのちょっとクとかつけながら 最後は正面、こっちに向ける。この枝は、ここら辺を埋める。頭ですね。ええー、と、頭はね、こっちなんで。裏枝みたいなの。うん、ここら辺の、斜めのところへんですかね。 それ3本僕も買ったじゃないですかはいはいはい2日ぐらいで全部畳んじゃって<笑>また用意、うん、しないとダメです、ね、そうなんですよ足りなくなっちゃってた畳めなくなっちゃったん一日1本畳みたいじゃないですかそうですね、うん、ういうと病気治らないですよねすよまた買いに行かないさすがに畳まれてくると何をしてるのか分かんないですね、ええ、あそうですよね<笑>そうですよね すべての枝を幹も畳むと、はい、畳むっていうことですね。この枝いらないかな。ただね、うん、あのこれちょっと肉付けするんで、これも畳んで畳んでね、畳んでね、ハ、はいねね、トで抜けるんで、これ見たらやらずに残 な, ないでしょう。<笑><本当><笑>と思うんだけどな。どうでしょうかね、皆さんね。魅力がありますよね。ね。 金かからず。そうそうそうそう、これでね、できちゃうんだけど。ね、いや、これだから、これで、なんか、明日も仕事ができるみたいな感じありますよ。ど。あ、本当ですか、ね。ええー。やっぱ、畳み込むと仕事も。もはかどりますよね。ええー、なぜかね。畳み込まないと、はかどらない。なんか、やっぱ、ストレス解消なんですよね。はあ。明日、会社行きたくてしょうか、ね。畳むと。畳むと。人生、楽しくなります、ね。なるほど。 僕も畳み込み始めてから。宝くじ当たるし。えー、ああ、すごい、えー。ギャルにもって持って。いいと思っててね。あ の, あのお札のお風呂に入ったりしちゃった。ああ、ちょっと、ね、すごいですね。<笑>それが畳み込みの魅力、ね。魅力ですね。ね。魔力ですね。魔力。もう寝なくても大丈夫。ね。そうそうそうそう。二<笑>日ぐらい寝なくてもね。体重もこんなしかなんか二キロぐらい減ったような感じが。<笑><笑>とりあえず。完成。 完成ということでなかなかあっちもいいですけどこっちも、うん、いいかなっていう気がするより模よ着っぽいですあんなでもひょろひょろのね模様、ねえー、が模様着になるわけないんです か, かちょっと違いますよねしし今までのうん 畳み込みともしかしたら世の中に新たなジャンルができるかもしれないですね。ね業者の皆ささん、えー、素材をもううし作っっていいいいいといううそうです、ね、気持ちででででですすすすねね、はい、これに正面、うん、きます、はい、お逆光で全然見え な, いです<笑>ない<笑>ぽ こういうのじゃないんだけど、どうでしょう。さっきのと比べてお好みはどちらでしょうか。これとこれまあちょっと癖がありますよね。こっちはね、そうですね。このコロがね、好みは分かれるかもしれないそ。そう、これの癖がありますけどね。こっちはもう模様着っぽい模様着に畳み込んだ。大きさも同じぐらいですよね。全体でこれ辺で裏枝作ってますね。うん、はい。もう裏枝見えないですよね。あの畳み込みすぎて、ただまんべんなく葉っぱは。 伝わったかなって気がしますねこういう感じで す, い, じですいいじゃないですか、ね、こんな感じでとりあえず割れてないです今のところどこも割れてない、はい、だから意外とこの時期まだまだね御用松できるということなんであの間延びした御用松でも畳み込めばこんな風にできるよって、まあ、どうにでもできちゃうってことですよね、はい、万能の薬みたいな感じですよね<笑>畳み込みが<笑><笑>とりあえず畳み込みにすれば すべてがどんなことでもできちゃうみたいな。すべてうまくいくと。うまくいくと。ういうことで。じゃ人生に迷った人は。ええ。畳み込んで。でね、一度これやるといいかもしれない。<笑><笑>そうすると、なんか、もやもやしたものがすっきりと。な<笑><笑>くなって。また。中京。中京。<笑>になってる。畳み込みがそうですね。お捨てはこちらに。<笑><笑>元の木一本いってきますか。あ、元の木よね。 こんな感じが。だこれがこうなるんです。こうなるんですね。この差ですよね。この差ですよね。これですよね。これがこうなるこ、はい。これがこうなるということで。これも。魔法ですね、もですね、まあ、これはね、こういう形に出来上がったっていうね、模様切り出来上がった。見てくださいこれ。これがこうなったんですよ。はい。あの、もうすごいね、見ちゃってびっくりしちゃった。これ いつ頃ですか外すか外のはまあでも1年だとちょっと太るかもしれないですけどね今年の冬ぐらいとかまあ秋太らして外すかどうか、うん、あそれがいいかもしれないですね秋まで太らして、うんえー、1回外してで冬にもう1回かけるとかってえ二2回かけるのまたあいやもいい多分ね伸びる枝が出てくると思うんですねえ少しね太ったりなんかしてたらこれねすごい箸がいいねこれ箸が。 三島さんと行きますか。<笑>三島さんのリアクション見てもらいましょうかう。出来上がりを、あの、東純盆栽教室一のリアクターに見。見てもらいましょう。三島さんのリアクションももらえに。よ。これはさっきの。おこれさっきのねいいじゃないですか。<笑>これはさっきの、これがちょっとカメラ意識しちゃった。<笑><これ><笑>いつもよりリアクションが 1.5 倍ぐらい。いやこれい、これが今、今やったやつ。これはいいですね。<笑> う思いいいいいいいいいいい通りののリリアククションンきまししたたた素晴らこここれれ人入ぜひ見ででですですすねねね今やや芸三島ささんいやいやいや、ね、さん一本本プレゼント本当ですかっっちちでいいい奥さん募集じゃあということでこんな間延びした五葉松も。 こんな風になると、いうことで、諦めないで、捨てるとこ木盆栽はないです。何、<笑>捨てる盆栽はないです。<笑>こんな木だったっていうね、はい、はい、ということで、こんなふに、ぜひチャレンジしてみてくれると、はい。はい、ありがとうございます。はいま、じゃ、しちゃ。い。パフォーマンスのために、畳み込み、きてあるのかもしれないと思わせてもらいました。う ん, う ん, うん、うん、そうですね。<笑> <笑>そうです、そうです、そうなんですよ。六センチ。ですかね。六点五ぐらい。ええー、植え替えたと。え植え替えました。<笑>ええー、これは、しすいさんの太鼓堂。重宝ですね。植え替えまして、まあ、苔もちょっと張ってみたと。うん、それらしくですね。 まあ端がこれ短いんでねあのこういう小さいやつにも合うんだと思いますけど、はい、とりあえず畳み込んだと畳み込んだとは、はい、太らした方がいいなんて<笑>ねそうですね言ってましたけどちょっとこういうの言えちゃいましたけどいいなんかサムネ映えを<笑>えそうですねぜひそうですね<笑>いいはいちょっとねまだねやろうと思えばもっと畳めるんですけど、はい、少しはやっぱりあの大きさ ちょっと大きくというかね盆栽っぽく見せるためにちょっと浮いちゃってますけ ど,、うんどうん、まあまあいいんじゃないですかねあのここら辺の足元こう二重三重にして太く見せるっていうところはいけてるような気がしますね非常にいい、はい、いいですねはいありがとうございます、はい、あとは枯れないように枯れるのが心配ですね<笑>本当に<笑>ね<笑>こんなに畳んで植え替えてそうですね<笑>四国のね秋だったんで砂利がだいぶ入ってたん で, で、ね、ボロボロと取れちゃったんでね赤玉と半分半分ぐらい今入ってますけどね これで元気になってくれれば、はいはい、いいこんんな感じででしした今今年は Q さんも、はい、今年ははも結婚しますからっけあの、えっと、おみく い, い人来たるみたいな、ね、とにかく出会いがいいとどこでも女でも。<笑> そ、う、そ、ん、そうね。ね。ね。れれでででで、でももあるるかかししなないいい。すす、ね、す。仕事とかの、ねはいはいはい、とのの今年はは結婚き思ま期待してくだ さ, いそうですさその時は私は動画より年上の人しか見てないこのそうです、ね、チャンネルというのもあれですけど。はい どうですか35から42ぐらいですかいやもっと下はいけますよもっと下はいけんですかストライクゾーンは広いんですね小持ち OK って言ってましたよね盆栽、OK、じゃない話になってますねうそうですね今日はあれですよゴ、はい、ンスキー場の方が当時園に来られて来てます ね, 来てますね体験で体験で私含めて3名ですね<笑><笑><笑>何<で>やん<笑>どうしても入りたいです、ね、うどうしても入りたい千恵<笑>さんの車使っても入れて も, れてもらえなかったですね、えー チェさんね、いち早くダメって違うって言ってましたもんね。本当に嫌だったんです。本当に嫌だったんですよね。よね<笑>うね<笑>違うって。昨日あれですよ。青森の方、えー、たくさん団体さんで見えて、はいはい、ここに、えー、ここにでひるさんの棚、見せてって言われて、ははあこれ買ってこうとか言って、それがあのチェさんから買ったはは車積で。 来すい。ていやい や, いや、まだ一昨日買ったばっかりなんです。っていうかね、あのここで商売できないですって言って断ったんですけどね。うん、ここで商売したら怒られちゃう。当、え、然、ー、ね、お店ですからね。ね教室でもあるんだけど。生徒さんが盆栽置いてるんですよね。あ、そうなんですよね。そうそうそうここも置いてます。はい。ここに。はい、そこにあります。はい。どこまで見たことある気があるかも。しれません。一部枯れてる木もあるかもしれ か, かもしれません。<笑><笑> あそうだなんだっけツイッターで磯山椒が見たいっつってたこうなりました今、はい、こんな感じです私の死にかけてた1000 円, 1000円で買った磯山椒もう丸一個増えてますよねあっ3万い行 く, 行 く, 行くいくこれ見ないですもんねこんな太いのね三万ぐらいになってるとなってますね受け で欲しい人あれじゃないですか。でも三万円で売ります？売らないです。売らないです。ねですよね、はい。そういうことか。先日平松さんと飲み行ったん、ええ。ああはい忙しいところ。忙しいところにちょっと行かせていただいて、えー、ですね。その時の様子がこちらです。こちらです。あ, あ。<笑> 写 真, し写真しかなかったで<笑>それ焼肉屋の方じゃなくて焼肉屋あれはもう帰りの駅で最後写真撮りましょうっつってあ雪の日でした雪の日ですねああそうですよね本当に兄貴だなって感じですねいねいすね。兄貴ってじです感ね えーはい、動画のご視聴ありがとうございました。はい、盆栽九ではスポンサークレジットを募集しております、うん。詳しくは概要欄をご覧ください。<笑>よろしくお願いします。こんなお得な企画がきたんですか。何<笑><笑>？そんなにお得な企画ができたんですか。<笑>そう広告です。広告です。はい。<笑>はい、ぜひお願いします。<笑>